南條吉野、エオルゼアより愛を込めてさあ今週の「愛コメ」は番組初の音楽特集「ファイナルファンタジー14」にまつわるあんな曲やこんな曲をバンバンかけていますでは後半はこの番組のスタッフ組織の人からの選曲ですこちらテレビドラマ版「ファイナルファンタジー14光のお父さんの主題歌グレイの TheOtherEndOfTheGlobe」 コメントですえー、この度は私の体調管理の甘さから番組を長期お休みすることになってしまい本当に申し訳ありませんでした。病気療養中スクエアエニックスのスタッフさんからもリスナーの皆さんからも温かい言葉を頂戴して励みになりました。そんな中この番組でもおなじみのマイディさんと入院仲間としてメールであれこれ情報交換し闘病生活を送っていたのですが。 去る12月6日皆さんもご存知のようにマイディさんは永眠されてしまいましたファイナルファンタジー14と同じようにこの番組のこともすごく愛してくださっていたマイディさんにどうか今後も毎週番組の音声が届きますようにということでテレビ版の「ファイナルファンタジー14光のお父さんの主題歌グレイ」の「The Other End of the Globe」をお願いしますということですねえほんと そうなんですよね私もびっくりしてなんかいまだに実感がね湧かないというかまああのー、コロナもあってお見舞いとかもねできる状況じゃなかったので私もこうメッセージを送ったりとかしてまあ返信もいただいたりしたんですけどうーんなんかねなかなか実感が持てずにいるんだけどもうんなんかこう。 課金のさタイミングとかさ PLL の後とかにねあーって思ったりするんだけどでもなんかこう<笑><笑>なんかすごいやっぱマイディーさんがいっぱいいろんなところに楽しみ方を残してくれてるから。 なんかみんなの中になんかマイディさんのかけらがいっぱい残ってるなっていうのをすごい思ってそうなんかね泣いちゃったらね認めるみたいでねずっと嫌だったんだけどでもやっぱずっとね周りのスタッフさんとかもそうだし一緒に遊んだことある仲間たちとも、まあ、マイディさんの話をしたりとかしてなんかいろいろ言うのもおかしいけど。 あだったねとかこうだったねとかあの時あんなこと言ってたねって言ってこう忍ぶのが今私たちにできることだし、まあ、マイディさんが本当にいろんなものをたくさん残していってくれてるからなんかこうむしろこう何て言うの電波の強さとかさ関係ない場所に<笑>行ってしまったからなんかすごい爆速で今遊んでそうだなとか思うしうんなんかね なんか、あんなにこう長く続けていたブログの最後の一文字がゴジってたのが私はすごくマイディさんらしいなと思ってなんかすごい恥ずかしがってそうだなとか思ったのでなんか私がもしまたねこう、マイディさんにお会いできる機会があったらもうそれをネタに<笑>会いに行こうみたいな感じで思っているんだけど、うん、なんかほんとみんなの中にマイディさんのかけらがいっぱいあるので。 うーん忘れずに私たちは頑張って生きていくしかないなと思っています。ということでお送りいたしましょうこの番組のスタッフ組織の人の選曲でグレイの「The Other End of the Globe」。 飛び込む現実にもう何もかもを投げ出してしまい」 お送りしたのはテレビドラマ版「ファイナルファンタジー14光のお父さんの主題歌『グレイで『TheOtherEnd of theGlobe』でした。